ございます。それでは、えー、お話をさせていただきます。えー、長浜バイオ大学のコンテツと申します。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、全ゲノムシーケンス解析による、金魚の多様な表現系が出現する分子メカニズムの解明についてお話しします。ゲノムデータ解析支援センターの野口先生、福田先生の多大なるご支援をいただきまして、昨年仕事をまとめることができましたので、 これを中心にお話をさせていただきます。金魚は小イカの干渉魚で多彩な表現形を示します。例えば、リュウキンは短い体と長い尾びれを持っています。卵虫は頭部に発達した肉流を持ち、背びれは欠損しています。頂点岩は 眼球が、眼軸が上を向いており、これは人では射子に相当するものと考えられます。また水泡岩は岩下に発達した水泡を認めます。金魚は約1000年前に中国で突然変異により生まれた赤い体色の船が活畜化されたのが始まりとされています。その後品種改良がなされ、日本には室町時代に伝来者とされます。こちらの本は、 江戸時代に出版された金魚育て草という金魚の飼育書であり、江戸時代には金魚がすでに一般に広まっていたことが伺えます。また、進化で有名なダーウィンも著書の中で金魚の多様性についての興味を綴っています。私たちは金魚をモデルとして、脊椎動物の形態の多様性を作り出すメカニズムの解明を目指しています。また、超天眼のように、 人の疾患に類似した表現形を示す品種もいるため、金魚の研究が人の疾患研究に役立つ可能性も考えています。金魚はゲノムの進化という観点からも興味深い存在です。こちらは金魚と同じ小イカのゼブラフィッシュの染色体の写真を示しております。ゼブラフィッシュが25対の染色体を持つのに対して、金魚はその倍の50対の染色体を持っています。 これは、金魚の祖先においてゲノムの倍化、すなわち全ゲノム重複が生じたことによるものと考えられています。今から半世紀前に、王の進む先生により、全ゲノム重複により遺伝子数が倍化することで、ゲノム機能にゆとりが生まれ、進化の原動力となることが提唱されております。一方、金魚の表現系の多様性というのは、全ゲノム重複が関連していることが予想されましたが、ゲノム配列が決定されていないことから、 遺伝子レベルでの解析は困難でありました。そこで、金魚の全ゲノム配列決定が必要と考えられました。私たちはそこで、次世代 DNAC 計算により、金魚の全ゲノム配列決定を行いました。次世代 DNAC 計算とは、超高速に大量の DNA 配列を読み取ることができる装置です。私たちはまず、金魚のゲノム DNA を生成して、次世代 DNAC 計算により、 一千万本以上の DNA 断片の延期配列解読を行いました。そして断片配列間で一致する配列を探索し、その結果、金魚の参照ゲノム配列を構築することに成功いたしました。実際のデータを示します。実験には母方由来の染色体のみを持つ姿勢発生金魚を用いました。パ a c b i o RS2 という次世代 DNA シーケーサーを用いて、 1600 万, 万のゲノム断片配列を解読し、参照ゲノム配列を構築しました。その結果、1.8 ギガベースペアのゲノムをアセンブすることができました。これはゼブラフィッシュよりも 0.4 ギガベースペアほど大きいです。また、染色体数、遺伝子数は、金魚はゼブラフィッシュの2倍あり、これは全ゲノム重複の影響であることが示唆されました。また、小イカの分子系統解析により、 金魚の全ゲノム重複は今から約1400年前に生じたと推定されました。金魚は2つの祖先種の主観交雑により全ゲノム重複を経験しているとされます。その結果、現世の金魚のゲノムは2つの祖先種に由来するサブゲノムを持っていることが予想されます。私たちは内在性ウイルスであるトランスポゾンの分布を調べることにより、 金魚のゲノムを2つのサブゲノムに分割することに成功しました。さらに、片方のゲノムは祖先型に近く、もう一方のサブゲノムは遺伝子結出や遺伝子発現量が低下する傾向にあることを発見しました。これは非対称サブゲノム進化と呼ばれ、植物ではよく知られた現象です。このように、金魚の参照ゲノム配列を構築することで、金魚の集団のゲノム解析のプラットフォームが得られただけではなく、金魚のゲノムに 非対称サブゲノム進化とという分身科学的に重要な知見を見出すことができました。次に、金魚の品種の集団に対して、次世代 d n a c 計算による網羅的な遺伝子変異解析を行いました。例えば、個体 A 及び個体 B に対して、それぞれ次世代 d n a c 計算により、ゲノム断片配列を解読します。これらの断片配列を参照ゲノム配列と比較することで、各個体の遺伝子、 が分かります例えば、一番左端のサイトでは、参照ゲノム配列と、個体 B ではシトシンになっているのに対して、個体 A では塩基がグアニンに置換していることがわかります。このようにして、ゲノム全域にわたり、塩基配列を調べることにより、各個体のゲノムの個性がわかります。この一連の解析には、次世代 CK さんのリードをトリミングして、参照ゲノム配列にマッピングし、 そして参照ゲノム配列と比較することで延期配列の置換を同定するバリアントコールのステップが含まれます。このステップには大量の計算が必要となるためゲノム解析支援センターの野口先生、福田先生にご支援いただきました。後ほどこの部分について福田先生の方からより詳細なお話をいただきます。私たちは 27, 27品種48匹の全ゲノム配列解読により約6300万箇所の変異分野を同定しました。 変異情報をもとに遺伝学的な集団構造を解析したところ、金魚の品種は大きく3群に分かれることを見出しました。まず一つ目が赤で示した竜金や和金を含むグループで、室町時代から江戸時代前後に日本に輸入されてきた古いグループです。そこで江戸グループと名付けました。二つ目が緑で示したグループです。これは江戸時代に主に輸入されてきた背びれのない卵中 こういう品種を含むグループです。おそらく背びれのない表現形を維持するために内部交配を繰り返してきたために独立した遺伝的グループを形成してきたものと考えております。そして最後3つ目のグループですが、これはオランダや花草などを含むグループです。これは昭和頃に中国から輸入されてきたグループで、中国での遺伝的バックグラウンドを維持しているものと考えられます。そこでチャイナグループと名付けました。 このように金魚の集団構造は品種の歴史を反映しているものと考えられました。これまで金魚の分類体系はもっぱら形態学的な類似性に基づくものであり、系 統, 系統学に基づくものではありませんでした。今回の全ゲノム解析の結果により、これまでの金魚の分類を分子系統学の視点から大きく再構築することができました。また、これまでに ミ, ミトコンドリアゲノムの解析から金魚の祖先は 中国南部由来の船であることが推定されておりましたが、今回の結果はそれを指示するものでありました。次に表現系に関連する遺伝子の同定をするために、全ゲノム関連解析を行いました。全ゲノム関連解析とは、集団に存在する個体間の表現系の違いと、遺伝子変異の違いとの関連をゲノム全域にわたって調べる方法であります。例えば、例えば私たちが全ゲノム配列解読をした個体には、背びれのある個体群と、 背びれの欠損した個体群がおります。遺伝子変 異, 変変異の実際のデータを見たときに、左端のサイトでは、グアニンとアデニンが同群あ両群で同等程度ありますが、一方中央のサイトでは、対象群にはアデニンが多く、背びれ欠損の個体には市民が多いことがわかります。このような遺伝子変異は、背びれ欠損の表現系と関連していると言えます。 ゲノム全域にわたりこのような 遺, 遺伝子変異の軍艦での型類を解事情検定によりけ評価したところ特定の領域にピーチのピークが見られることがわかります。そしてこのような領域にある遺伝子がセビレ欠損に関連していると考えられます。こうして様々な表現系に関連する遺伝子の同定が可能です。セビレ欠損についての実際のデータをお示しします。この表現系は常船食体劣勢遺伝ですが原因遺伝子はわかっていません。 そこで、セビリ欠損ソの14匹、対象群の34匹に分けて前ノの関連解析を行ったところ、29番の染色体にピーチのピークが立ちましたえピークのえ。ピーチのピークの近傍を見ていくと、LRP6 というウィント高レセプターを見つけることができました。ウィントシグナリングというのは、魚類のヒレの形成や再生に関与する上に、カエルの LRP6 をノックダウンすると、背側の膜ヒレが欠損することが報告されていました。 実際、金魚で膜ヒレが形成される時期に LRP6 の全身での発現を調べたところ、LRP6 の発現低下が背びれを欠損した個体群で観察されました。また、ゼブラフィッシュにおいて、ウィントフィシブナリングの阻害因子である DKK1 を過剰発現させると、背びれの欠損をきたしました。以上の結果から、背びれ欠損は LRP6 の発現低下が原因である可能性が示唆されました。次に、デメは、 眼球が拡大するという表現形で、上所染色体で生遺伝を示しますが、原因遺伝子は分かっていません。デメを8匹、対象群40匹に分けて前ゲノム関連解析を行ったところ、ピークの値は低いですが、えー、最も高いピークは9番染色体に見られました。このピークの近傍には LRP2A という遺伝子があるのですが、これの、この遺伝子はゼブラフィッシュのノックアウトで眼球の拡大が見 ら, 見られますし、 人やマウスでの同様の症状が報告されております。そこで LRP2A の変異を探したところ、デメの金魚で3種類の機能結質変異を見つけました。これらの結果から、デメのフェノタイプの原因は LRP2A の欠損によるものであろうと推定されました。次に、尾びれ身長の表現形は、通常の尾びれに比べて、尾びれ腸が身長し、乗船色体優先遺伝を示します。 しかしこの原因遺伝子は分かっていません。そこで、尾びれの伸長をしているグループ23匹、対象群を25匹に分けて前後とも関連解析を行ったところ、45番染色体に明らかなピークを認めました。ピークの近傍を見ていきますと、KCNK5B という遺伝子がありました。これはカリウムチャネルをコードする遺伝子で、変異によりゼブラフィッシュにおいて尾びれの身長の報告がありました。そして、 実際に k c n k 5 b の変異を探索していったところ、165番目のバリンがグルタミン酸に痴漢する変異を見つけました。この変異は、既に報告されているゼブラフィッシュの変異のすぐ近傍にあるため、原因の変異であると予想されました。マクデインの変化は、尾びれの発生や再生に重要であることが知られており、この変異はチャネル活性を変化させることで、尾びれ身長をき出すことが示唆されます。以上の結果から、金魚の尾びれの身長は、 KCNK5B のこの変異である可能性を生み出しました。一連の解析から、背びれ欠損、アルビノ、デメ、尾びれの身長、ハート脳に関連する遺伝子を同定しました。ところで序盤の解析により、金魚のゲノムがこちら赤色で示します、祖先型に近いサブゲノムと、青色で示します、 遺伝子化質や遺伝子発現量が低下しやすいサブゲノムに分割されることを見出していました。これを聞き手に例えると、赤のサブゲノムが聞き手に相当し、生存を保障しているのに対して、青のサブゲノムは利き手の反対に相当し、自由度が高く変化しやすいものと考えられます。これに一致して、今回私たちが同定した金魚の表現権に関連する遺伝子の多くが、 青のサブゲノムに位置していることを見出しました。このように、金魚は非対称サブゲノム進化により、一本のサブゲノムで生存を保証しつつ、もう一本のサブゲノムで遺伝的多様性を獲得することにより、多様な表現形を示す可能性が示唆されました。以上、まとめです。私たちは次世代 DNSC 計算により、金魚の参照ゲノム配列を構築いたしました。 また、金魚の27品種48匹のゲノム解析により、金, 金魚の遺伝学的な集団構造を同定しました。さらに、全ゲノム改連解析により、背びれの欠損、尾びれの身長、デメ、アルビノ、ハートに関連する遺伝子を同定しました。そして、非対称ゲノムサブゲノム進化が、金魚の表現系の多様性の出現に関連する可能性を見出しました。 最後にゲノムデータ解析支援センターの野口先生、福田先生をはじめコラボレーターの皆様に熱く御礼申し上げます。この後福田先生から網羅的遺伝子変異解析の詳細についてお話をいただきます。福田先生よろしくお願いします。手元ってすみません。あ、それでは始めたいと思います。えー、当センターにおける、えー、データ解析処理につきまして、えっと、ポイントを えー、つきまして、えー、ゲノムデータ解析支援センターの福田があ補足させていただきたいと思います。えー、今回の内容は、あコンセンによるこのスライドを起点にして、えー、内容を補足したいと思います。えー、まず、シーケンシングからバリアントコールまでの流れを復習してみたいと思います、えー。DNA を読み込む機械にはいろいろな種類がありますが、このプロジェクトで使われたシーケンサーに関しましては、連続して読み込める延期数は比較的短いものの、えー、大量の配列をする。 することができるという特徴を持っていました。アライメントのプロセスでは、このように決定された、はい、この断片配列を既に決定されている、この金魚のゲノム配列にの特定の一箇所に定めるという、えー、作業でしたで。そしてこのバリアントコールのステップでは、各個体ごとに作られているアライメントを通じて、えー、一種のこの多数決の要領で、各個体の DNA の相違を見出すという、 えー、作でした。えー、従いまして、このバリアントコールをより正しく行うためにはあ、DNA の断片を正しく配置することと、より多くの DNA の断片を配置しまして、適切な母数から多数決を取ることが大切となりますが、あそれぞれの点においてそれを困難にする問題がありました。 まず、この DNA の断片を正しく配置することの難しさ、注意点になりますが、すべてのこの断片配列をゲノム中のある一箇所に、最もらしい一箇所に定めるする、定めることができれば、何も問題はないのですが、実際にはゲノムの配列の中には非常に似た配列がこのように存在します。 このような配列は特にリピート領域というふうに呼ばれておりまして、このような領域の中にあるアライメントや、この領域の付近にあるアライメントではミスが多くなることが知られています。金魚の場合においてはこの 40% がリピート領域に相当しまして、注意が必要となります。続いて、作成されたアライメントデータから多数決を取ることにおける、そのバリアントを決定することにも難しくする制限についてなのですが、 本プロジェクトにおいては多数の個体を測定してはいるものの1個体あたりのシーケンスの深度が低いと小さいというそういう制限がありました1個体あたりのシーケンスの深度が 6.3 というふうにこのようにシーケンスの深度が低いということはわずかなこのアライメントのエラーがこの多数決をする上での大きな影響力を与えることになってしまいますしたがって 当プロジェクトで作られるこのアライメントデータというのは、この少ない限られた断片配列をできるだけ無駄なくアライメントしつつも、それでいていでアライメントのエラーは少なく抑えるということが求められました。で、このような条件を満たすアライメントの手法をこの度用意しました。細部については省略したいとは思うのですが、 まずこの決定された断片配列の中から問い出されるこの部分配列、11ベースという短い部分配列とこの参照配列を比較しまして、一致するところと不一致のところというのを見つけていきます。この一致しているところには鳩が入ってまして、この不一致のところには入らないと。で、つまりこの図の場合は最低2箇所の場所の延期が違っていることになりますので、最大でも 98% の一度のアライメントということがわかります。 で、本プロジェクトにおいては、このような方法を使いまして、92% の一致度までのアライメントを網羅的に列挙しまして、えさらにそれらの候補、各アライメント候補にの中における一致度の差異を評価することで、より、えー、確からしい、もともらしいアライメントを作るということを目指しています。で、このような手法を使いまして、実際にどのような効果があったのかというのを、先ほどにも紹介ありました g b スの結果を用いて示してみたいと思います。 えー、左側の図は G バスにおける、えー、一般的な手法を用いてシミュレートした結果。で、左側、右側が、まあ、当手法の結果です。で横軸はゲノム配列を横に、えー、一列に並べた位置情報でして、えー、縦軸はそのスニップが、まあ、当たりである可能性の強さを表していることになりますが、一般的な手法と当手法を比べてみると、少々分かりづら い, づらいんではありますが、まあ、全体的にこのノイズとなっている ピークが小さくなっていること。で、さらには当たりとなっているこのピークがより先延化しておりまして、えー、1桁から2桁近く改善していることがわかります、えー。端的に言いますと、よりエラーが少ないアライメントデータを作ることができたということを意味しています。それではまとめに入ります。えー 今回のこのプロジェクトごとに、まあ、特徴ありますが、このシーケンスデータの特徴を踏まえた一連の処理を用意しまして、えー、エラーの少ないアライメントを目指し、下流の精度向上というのを目指しました。で、先ほどの G バスの結果だけでなく、系統樹や種成分分析といった、あ他の、まあ、ほぼ全ての解析において、えー、より、えー、矛盾しない。 適当な結果というのを選ぶことができてまして、その詳細というのはン先生の説明にありました結果と考察にあった通りです。で当センターとつきましては、えー、現在進行中における新しい金魚のプロジェクトとか、あ他の課題種においても、このプロジェクトと同様に支援を継続しているところとなっております。ありがとうございました。